はい、ということで今日は下北沢散歩でございます今日の企画は、まあ、こんなねサブカル1ミリも入ってないような人間が<笑>サブカル人間。 前地に ね, ね下北沢を案内してもらって気になるね、飲食店さんをちょっと回っていこうというコーナーなんですけど僕もでも飲食ってあんま分かんないです下北別に食べに来るっていうあんまなくないですか古着とかならあるんですけどこれ来ないから分かんないんだけどだからもう本当に話になんないですね<笑>まあとりあえずね、まあ、どんな店があるのかってとこなんですけど<笑>とりあえず歩きながら走ろうか話そうかはい、ね、行きましょう行きましょう、はい、あれやっぱ古着屋が多いんだねこんな感じで 古着屋とかカフェとか、まあ、俺のイメージ通りではあるんだよねなんかサブカルな街って感じで古着屋さんとかね結構おしゃれなお店が多かったりだとかめちゃくちゃいいっすね落ち着くっすわ落ち着く落ち着くっすね俺そわそわする<笑>平日だけど結構人多いねそうですね、うん、今目的もなく行ってるんですもんね目的もなく、えー、とりあえずあの、ね、気になるお店で食べて取ろうっていう感じそうっすよね 暑い時期だからさ、はいはいまあ、テイクアウトっていうか軒先でちょっと食えるのかなとか食ってみたいよねそうですねこういうのでしょ言ってたらこういうことでしょあしい す, すいませんゴルゴンゾーラソフトを3ついただいていいですかゴルゴンゾーラソフト結構これメニューも多いですねソフトから、まあ、ゴルゴンゾーラで普通のフルーツ系もあるしなんかレアチーズプリンとかチーズ専門店なんだね多分こっちの方が有名だったもしかして。 もしかしたらこの A 看板食べた方が良かったかもしれないね<笑>このレアチーズプリンね<笑>めちゃくちゃ気を熱いからさそうですよねあいつにしようよあいつですあ、あげますじゃあさっきもあどうぞどうぞあ、じゃあ僕いいっすかじゃあさっき食べちゃってるえ、このかかってんのは蜂蜜ですよね蜂蜜じゃないゴルゴンゾーラだからうまいうまいでもなんかチーズチーズはしてないですね 入れる結構チーズよわあやっぱめちゃくちゃうまそ う, <笑>うわーありがとうございますはいちょっと食っちゃってくださいよアイスいたますチーズチーズしてますねこれ し, してますよ俺が<笑>ほらーでもうねマイチンはだいたい全部うまい<笑>って人だから分かっていいじゃないですか俺の舌イかれてる、ね、<笑><笑><笑>でもあの後分けしてあるさ このダイスのクリームチーズじゃないゴルゴンゾーラかかじるとめちゃくちゃチーズっむっちゃくちゃうまいそれこそあのさゴルゴンゾーラチーズピザあれに蜂蜜かかってるのと一緒だよねやっぱ甘じょっぱいのがうまいみたいな重たいけどでもやっぱ爽やかだねアイスだからおいしいおいしい一番最初にアイス食べちゃったっすねあのうん 順番っすね下手くそっすねロケ<笑>ロケ下手くそよ<笑>いやだってだからもう暑いし無理じゃない<笑>まあ見ちゃったら入るしかないっすよねこんなアイスぐらい食わしてくれよでもまあ今のちょっと歩きで下北沢がどんな街かっていうのは俺もちょっと把握してきたあの食べ物ロケの街ではない今のところ<笑>大丈夫かなまだ10分ぐらいしか歩いてないすけど美味しかったです ありがとうございましはごちそうさまでしたお疲れさまですいいじゃんうまかったねうまかったっすうまかったけど今あのチーズの塩分でさむちゃくちゃ喉乾いたんだわそうなんですよコンビニ寄ってお茶とか買いたいもん<笑><笑>ダメダメダメいやーでもいやスープカレーは有名なわけ聞いたことないですねわかんないです僕あんま言わないようにしますちょっと待ってここ俺超食いたいんだけどああ待ってまあまあこれ今日は麺やめましょう <笑>えなんでよ<笑>いつも麺、ね、食ってるからあいいじゃない<笑>はうまそうだないやでもここめっちゃ俺気になってたのよ順手打ち麺と未来さんこれ、ね、あの麺が独特でめちゃくちゃの麺が太切りなのよああ平打ちになるんです平打ちっていうかもう食べたら分かるよ行きますえく本当に行く行こうよあでもまあカウンター席だからちょっと取れないかもしれないけど <笑>じゃあプライベートに行かないかプライベートそれはそれそれは撮影終わってから行こうか<笑>それはねあ<笑>でねでさっきここら辺あの車止めるのに回ったんだけどこの商店街はちょこちょこ飲食店あるよねあるっすかうん、うん、飲食店系は本当に分かんないですこっちの通りって結構古着屋あんま見ないんで古着屋はないじゃないそうだから来ないんですよなるほどねやっぱえっそうですね古着以外見たことないです 飯を食え飯を飯食いに来ないっすよでも本当は多分いろいろあるんだろうけどいやあると思うよ有名店とかいっぱいあるでしょきっとこことかもさ結構珍しいのあるねあ海外料理多いよねチキンブリトーとかあうまそう多国籍料理だねここわあいいな立ち食いたコストがよくないうんうん、うん、<笑>行かないですね行く<笑>見事に行かない感じ 俺実はそこは気になってんの最初からバインミーバーバーさんってバインミー屋さんあでもうまそうここで閉めるはいや二店舗2店舗よいやいや考えてみてよ普通の食べ歩きの動画ってそんな4店舗5店舗取らないよまあ暑いからそこは譲渡してくれよそうしますかそうしましょうじゃあこれ一番人気はバーバーみたいよわかりましたじゃあバーバーにします、うん、バ, ー バ, ーしバインミーバーバーバインミ ー, バ ー, バー 俺じゃあバインガヌンサーってどれ<笑> あ, あ、これかで、タクチー大盛りでこれセットで、はい、じゃあこれでお願いしま す, あ, ますあー、しみる喉に効くやっと飲めたうんやっと飲み物<笑> 飲, 飲めたよあ、ありがとうございます いしすガンスはパクチー大盛りしさんでこんな感じでいただきます。<笑> めっちゃうまいようん、ただでも、一個でパンチがすごい。全然普通の人だったら、これ一個でパンパンになると思います。この。うん、細かいやつは何ですか。チキンフレークみたい。チキンフレーク。うん。<笑>あ、あ、う、る、ん。<笑>めっちゃうまくない。うまい。 パッチャリしててうまいな具材入ってるんだけど俺生野菜が多いからそんな濃くないというかパク合いますかうわ、合うよ白茶入れてますけど味覚が合うこれ、スズケピクルスみたいなのが入ってるんですけどこれはね、すごいいい味してるあ、これめっちゃ味がたいうん。ルスうまいよね ちょっと卓上にあるこれ、チリソースかけてみる。うん、これ、うーわー。これうまいでしょ絶対。っとあー、うまい。うまい。合うなー、これ。 おいしい、うん、やっぱあの酸っぱくて甘くて辛いあアジア料理っぽいよね南米とかやっぱコロナになる前はさ俺結構タイ行ってたからあっちの飯が好きでなかなかねちょっとこのご時世になって行けなくなっちゃったけど、まあ、ベトナムはね近い国で食文化も似てるけどこんだけ本格的食えるんだったら全然いいね これテイクアウトもできたからなんか食べ歩きと思ったけどそんな物量じゃない<笑>軽く食べ歩いて食える物量ではないね<笑>うんおうでもまあ安いメニューだとこれで600円ぐらいだから安いよねだいぶうんうまチョコとかあんことかもあるデザートのスイーツみたいなあのパンもあるんですね うん一瞬 で, で食べ終わったわいい、はあ、ちょっと残しましたということで、はい、本日ですね 下北沢を回ってきたと私初めてだったんですけど飯はめちゃくちゃ良かった、まあ、めちゃくちゃゃくっつってもん2軒しか回ってないけど、ね、ソフトクリームとバインミート結構歩いてるとさ多国籍な料理が多かったりとか、うんうんうんまあ、スープカレーは北海道だけど、まあ、なんかでいろんなねお店さんがあってマイチンは古着屋にしか来ないとあんまり飯屋ないですよねって言ってたけど<笑>実際歩いてみたら結構あるよねいや僕もね着目して見てなかったんでああなるほどねそういう街でもあるのねっていう 新ししい北を見つけまよかったよかったよかった、まあ、これちょっと見てもらってね、えー、なかなかこう食べ歩きの街っていうイメージじゃないとは思うんですけど、まあ、ちょっと今回ねこういった企画で、えー、下北沢回ってみるとテイクアウトとかでねあの持ち帰りながら食べ歩きできるようなお店も多かったですし、まあ、もちろんねスープカレーとかあとは喫茶店のようなね星すり焼いて食べれるようなお店も多いので洋服だけではなくてねぜひね皆さんも気になってくる方はこの下北沢で美味しいねちょっと料理を食べてもらってこの日差しにね負けないスタミナをつけてもらって。 今年もね、夏乗り切っていただければなと思います。こんな感じそうっすね。じゃあラーメン行きます<笑>。じゃあラーメン行こうか<笑>。撮影外に。